ガバチガバチです。<音声><音声><音声> 自転車を立石ホームにお越しの方は、市内列車、誕生設備をおざいです。